その内部ですねループの一番の中での計算この下側の赤い丸で囲った部分ですけれどもこれはと、まあ、A の RT 成分を NY で割った乗与を求めるそれから B の RT 成分を NI で割った乗与を求める計算をしておりますがこれはそれぞれその長さ L の多倍長数を単成度数で割る演算をしております。 でえー、とこれは、えー、と詳しくは次回で述べますけれども、コード動コードのステップの計算量というのは、オーダーのラージエルで見積もることができます、えー。詳しくは次回の授業で述べます。ということで、えーとまあ、あのループの一番内側の計算の計算量がオーダーのラージエルでそれが、えー、とループ m2 乗かけるそのオーダーの L 回で、えー、だけその回りますので、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 まあ、ここの内側のループは合計 m2 乗回の繰り返しということになります。でそのループの一番内側での計算なんですけれどもここではその、まあ、全部単精度の計算が行われております。ここで の, その 行, 列 AI あ行列の成分 AI それから BI の成分というのはこれ全部あの NI を法とする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 スモレーヌム二乗かけるラージェー二乗ということになります。でえー、と最初この授業の最初に言いました。従来 の, そのアルゴリズムでのまあ行列の積の 計, 算の計算量評価を見ますと、これがそのオーダーのスモーレーヌ三乗かけるラージエル二乗ということでしたから。それに対して、今回 の, その中国常用三法による行列積の計 算, の計算量を見ますと。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 あ と,、えっと、スモール M は今回行列の次元でしたので、これは3です。で、えー、ここからですね、その2 ×けるラージ m の2乗 ×smallM を計算しますと、えー、これが864ということになりますので、その中国女三方でとるその素数の積 n と n がですね、864を上回るようなスモール N の値になっていれば良いということになります。で、えー、それで、あとこのスモール M、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 それから、b の各成分を10で割った常用を成分に持つ行列の掛け算、乗算を行って。まあ、その結果をですね、あの各成分を10で割った常用成分に持つ行列に等しくなりまして。まあ、それはこの、今、あの、あら、ポイントで示しているような形の行列となります。で、えっ、ー、と、最後に、その N. 3イコールで11をですね、法とする。その常用、A. B. のまあ常用。